一方、マスコミ関係者の間では、1月1日に平野とタッグを組んでの新プロジェクトが発表された、セクシー像中島健とも同ドラマに出演するようだ、と話題になっているという。ふみはるは今年4月期に放送が予定されているという連続ドラマを紹介。その中に平野主演のミッドナイトランナー、日本テレビ系を挙げています。 これは警察学校が舞台のドラマで、すでに映画化も決まっているそうです。芸能ライター。平野といえば、元日に中島県と掛ける平野紫耀2020新プロジェクトが発表されたばかり。グループや先輩後輩の垣根を越えた中島とのタッグは、世間を大いに驚かせた。 実はミッドナイトランナーのキャストには平野だけでなく中島の名前も入っているそうなんです。となると、同ドラマも中島健と掛ける平野紫陽2020新プロジェクトの一環であり、目玉企画とも言えるのでは、警察学校ものとあり、平野と中島は相棒のような関係の役柄を演じるものと見られますが、気になるのは両者の序列です。テレビ局関係者。 そもそも、二人のプロジェクトが発表された段階で、双方のファンから複雑な声が出ていた。飛ぶ鳥を落とす勢いのキンプリに、対しセクゾは先輩グループではある、もののやや頭打ち感が否めない状況。そのため、このタッグについて、平野人気をセクゾ側が利用している、といった指摘が一部ネット上で飛び交うなど、 両ファンの間に不穏な空気が漂っていたのです。ふみはるの報じ方だとドラマは平野の単独主演のようにも、三重もし中島が2番手だったとすると中島より平野の方が格上という序列が、生まれファンはさらにピリピリするのではないでしょうか。もちろん、平野と中島のダブル主演の可能性もあり、マスコミ関係者は、キャスト発表を中止する体制に入っています。どう ちなみに、同ドラマは日本テレビ系、土曜ドラマ、枠での放送になるという。このドラマ枠はジャニーズが、主演または出演する機会が多いことからジャニーズ枠とも呼ばれています。実際、ジャニーズ事務所の要望が、基本的には全て受け入れられるような枠だけに、中島と平野に序列をつけるか否かも、事務所判断となるのでは、どう